あのこれ全部葉っぱがついてたんですよ、はいはい、こ, こういうこういうところが全部で懐の葉っぱだけ残して、はいはい、残してあるんです、はい、でこれからここのところの太い角みたいなのをちょっとナイフで削ってやるこういうふうに削ってやるんですね、はい 一度にこの太い枝を切ってしまうと、この切り口からあの焼けが入ってくるんですね。うん、すぐには取らないで、ううう少し残しながら1年か2年経った後にこれを切るはい切除をしていくわけです。なるほど。 3 箇, 箇, 箇所ですね普通にバンって切ると焼けるって、うん、こういうところからこう焼けるっていうか枯れて く, んですよ枯れてくる枯、ねうん、れちゃう可能性があるわけです、うん、だからこういうふうにやっておいて一度に切らないでこうやって弱らせてこれはねあのーああうん、あここからやるとねあのー、ちょっと仕事やってるとやりにくいんで。 いいね、消, 臭 消, 臭消臭液、うん、消臭液の中にトップジンを消臭液、うん、女性のほら爪爪のやつですね、うんそうそうえー、これやってくとやっぱ次第に枯れていくんですかその枝はそうですねこの元の方はねあの2年ぐらい放っといても枯れないですよねあ本当ですか、うん、よくいわゆる水水水がなくなったら木は枯れるみたいな、うん、もこれ完全になくなってくじゃないですかですそうは枯れないですそうなんだ、うんへ こういう感じですで何年かしたらこれをも取るし、うん、こっちのこの元の方のこの葉っぱありますよね、うん、こういう葉が強くなったらここでもこう切ってやる、うんうん、こういうこういうところの葉だけが残ってくるそれで完成に近づいてくるわけですねこれを何年かすると、うん、こ, こ, ここにあったこういう木と樹爆が同じようになると。 自覚は上になるかもしれないですよね。それはあれですか、幹の感じう。うん、幹のその形とか、はあ、そういうものからそんな感じな。まあ、こういう作業で短く。て細かい枝を作っていくっていう。そうなんです。そうなんですね。ええ、短くて、小さい枝っていうのは、それはね、やっぱりそれなりの仕事をしないと、うん。<笑>小さい枝できないですもんね。そうですね。うん、まあ、作業内容的には。はい。 そうですよね。削って切るってことですね。後々。そうですね。どのぐらいですか。あの期間は。要はね。うん、この太頃のこういう芽が上達してきて、はい、この枝の代わりができるかどうかっていうと。なるほど。ね、代わりができないと、ね、あのうん、あの斜めになってるもう切っちゃうと。そうですね。なるほど。このぐらいは切っても大丈夫ですよ。よ、はい、この太さ。 を切っておくことによってこういうのに日が当たりますからね。はい、これ太さによって決めるってことですか。その切るか削るかっていう。そうですね、うん。太いとやっぱり火が焼けるっていうか、はい、その負担が大きいから。太、はいで懐まで日がこのままだと日が刺さないからこれをこう。 ちなみに、葉を透かしてやる。うん、これもやっぱ三本ぐらいまで。そうですね、これはだいたいその木の樹勢とかそういうんで、あの。うん、変わってくると思いますけど。これ今元切ったやつですか。そうです。肝心なのはこの懐の目にどのくらい日が当たって、どのくらい余分がいくか。そ,、ねはいはい、それが大事なんでね、うん。で、これ、こ, このところは、この木の樹勢をそぐ意味で。 切ってるところだから、葉が少なくても全然構わない。であとは、日当たりを良くする。そうです。風とね。それがここまでの成長はご 自, 自身でそうそうそう。だけどね、そんなに大変じゃないです。うん、水あげとけばいいとかそういうことですそ う, そうそうそういうこと。<笑>そっか ある程度はブワーって伸ばしちゃって、うん、まあ取ってきて1年後ぐらいに針金かけて曲げてやって、うんはい、何年かしたら取り木をかけて、うん、やっぱ結局そうなんだけど時間のその内容はそんなに大変じゃないなるほど一生懸命ほらこういうこういう作業とかね、はいはい、しなくちゃいけなくはないから。う 楽は楽です。水だけやってりゃいいんだから。なるほどはい、赤はやらないですか。うん、赤はね、ちょっと人気がないんだよね。あ、そうですか。うん、僕の周りだと赤人気は。そうですか。でも商品だからか。うん、どこが人気の、人気があるかっていうと。はい、要するに、商品で、一番てっぺんに。黒松飾るじゃないですか。はいはい。その、そういう木が欲しいんだよね。なるほど。多分 あの箱飾りの中で考えると、うん、そうそうそう確かにこのサイズで赤松ってどうかっこいいのかがあまり浮かばないですね、うんうん、そのところがやっぱり分かれ目なんだろうな人気のそうですね。確、うん、かに赤だと小さくてい細い木がいいってイメージですも、ねうんね赤松って赤松もねあの生えてるのよそれであそうなんですか、うん 間違えて取ってきちゃってさ で, それで間違えて作っちゃったやうなす<笑>っきりしましたね、うん、このぐらい落とさないと中の細い芽が育ってこないんですよ、うんうん、なんていう作業なるんですか、うん、枝切ってなんていう作業だろうな枝切って樹性、うん、を落とすみたいな松松の製糸って言った方がいいのかな。製糸になるんですか 静止って言ったら、針金をかけるっていうとね。でも、変わった静止ですね、じゃあ<笑>作<る><笑>、えー。作るための一段階だよね。そうですねい。これはモメジモメジ、取ってきたのあそうなんです、うん。これ巻くんだけどさ、はい、あのー、巻いて、いろんなのに使うのよ。さっきの積台とかさ、うんうん、それから根をつけたりさ、うんうんうん、そういうのに使うの 毛やきあの表の通りって毛やきの木ですか？うん。あんなの使えないよ。使えないですか？うん、そうなの。あの僕がケーキを取ってくるのはね、まっすぐなジェ、うんうん、ーっとした見せるかはい。毛やきの種欲しいなと思って帰り拾って帰ろうかと思ったんですけどダメですか？ダメです。<笑>ダメなんですか？うん。破傷かですか？破傷。ああ。なんかすごそうなの。これ。なんですかこれ？ すキ<笑>、ケヤキですね<笑>ケヤキでこ見るとわかるでしょ、うん、枝よく見るとあの多少はこう絡んでるところあるけど、うん、ほぼ真っすぐでしょそうですね素直に伸びてる感じは、うん、こういう木がケヤキの種の粒がね小さいよへえ私はもう長年ケヤキが好きだったんだけどこの頃売れなくてがっかりしてるねいやケヤキにでも人気ありますよねそう もう売りますよ僕が僕が売りますよ<笑>動画のやっぱ再生数も多いっすよあそううんええー、そうかなそうですねただ値段がやっぱ高いって思っちゃうんじゃないですか、えーうん、ケキは大きさとかに比べてうんケヤキはね、うん、手間がかかるからそうですよね高いんだよな エツローなんですね。エツのハサミ使ってら、うん。エツがほとんどないへもうあの具合が悪くなっちゃってさ。そうなんですか。うん、エツさんはこ、うんはあのちょっと前に一本買っといたからよかった、はあ。知ってんのエツさん。エツさんって言ういなんか高いって聞いてます。うん、<笑>高いよね。う僕も一本ぐらい欲しかったなもう買えないよ。買えないですか。 あの人もね、あの職人職人型いでね、マサクニさんもね、はい、先代の親父さんは結構職人型のとがあったけど、うんうんうんうん、越郎さんはもっと職人型。なるほど、うん。ご兄弟ですか？いとこでした。いとこな、うんです。次はいないですかね？うん、これなんかね、マサクニの親父にこういうのを作ってくれつって、おうおう作ってもらったほら。あ、作ってもらったんですか、ね？これは叩き出しで作ってもらった、ね。 暑いでしょ、はいはいはい。普通はこのぐらいだよ。そうですね。うん、ハサミはいつろ。他の道具は何ですか？他の道具あんまり必要ないものもあるから、そういうものはその辺で簡単に何かするけど。ノコギリか。ノコギリ。ノコギリはいつろ。ノコギリのいつろって見たことないな、うん。これがそうなんですか。で、あの具合悪くなっちゃったからさ。 はい、あのこれを解いてもらえねえんだよなかなそれで長岡の方に小木氏がいるわけ、はい、そこまでわざわざね送ってえ<笑>紹介してやるやな一作できたねそうですね<笑>、うん、ぜひお会いしたかった